見とれてました<笑>申し訳ありません。金賞会錦北連歌でございます。三、えー、曲目は、えー、月咲く夜にを戻っていこうと思います。やはりあの壮大な曲なんですけども、えー、やっぱりこの中の中でいろいろこうに い, いつもやっていた工事の夜さこになり、ね、サポートのソーランだっていろいろできなかったりしましたけども、うん、できなくてもまた一緒に必ず笑顔で会おうよ一緒に踊ろうよっていうね願いを込めたあのプラチナ。 ああ、h さんはプラチュアリズムさんが歌われているえー、サクレイトの先生たちが作られた曲なんですね。はい、ちょっとしっとりした曲でございます。歌詞に耳を澄ましながら、ぜひあ聞いて踊りをあのお 手, お手拍子、心拍子、笑顔拍子でよろしくお願いいたします。 「ほんのりり落ちて 月が咲いたあなた ありがとうございました。帰っちゃダメです。帰っちゃダメです。帰っちゃダメです。